今回ですね、お待たせしました。おーシリーズでございます。この前にですね、企業さんとやった動画があった。 1本目だとすごい飲んでしまって私ほろ酔いなんですけども試行シリーズね今回はねめちゃめちゃ簡単な試行シリーズ、ね、市販のルーを使って最高に美味しいカレーを作ろうと市販のルーこれね素晴らしい商品なんですよとろみもつくしカレーの香りもつくし味も決まるっていう非常に使いやすいルーなんですけども僕はね基本的にあのカレーってジャワカレーしか使わないんですけどもこのジャワカレーを最高に美味しくするカレーの作り方ですね箱の説明通りに作るの まあ、一番前って言言わわれれるんですけけどもこれだけは言わせてください僕のやり方が一番美味しいです僕にとってはね必要最低限なんですけどもなんでこれを入れるのかっていうのも説明しながらやっていきたいと思いますのでこの動画マジで永久保存版ですぜひこれ覚えてってください龍司のバズレシピ えー、っと、材料説明いきたいと思います。まずですね、市販のルーを使いましたこのジャワカレーを使います。ジャワカレー。半箱分。4かけ使います。これも、昔からお母さんがジャワカレーを使ってたので、この、ちょっとスパイシーな辛いカレー、本当に味しいです。そして、豚肉。今回はですね、豚バラとかでも、豚ロースでもなくて、豚こま肉。煮込んでも、肉肉しい食感が残るんですよ、豚こま肉大体。今回、あえて豚こま肉を使います。そして、豚こま肉で一番安いんですよ。カレーっていうのは、そもそも、日本人の家庭の中で、 非常によく根付いてて、今回作りやすい重視味的に言っても僕は豚こまが一番美味しいと思います。むしろ豚こま肉を使ってくださいえ。そしてですね、玉ねぎ1個。ちょっと今回小ぶりなので、少し足すかもしれないですけども、大体 250g から 300g。できれば 300g ぐらいの大量の玉ねぎを使ってください。ここじゃバター。バターが 10g。コク出しですね。そしてニンニクです。さらにスパイシーさを足すので、このニンニクを入れるんですね。で、これは炒めないんです。これは後で煮込みに使う。煮込みの ニニンニクって非常に有用なんですよこれもう後でこれも説明しますあとは、えー、と調味料でウスターソースと砂糖を入れますこれはもう入れる時になぜ入れるかっていうのをもう説明しながらやっていくんで思考のカレーってどういうことかって普段使いもできるほど簡単なのにめちゃめちゃうまいカレーのことですね1時間もかかんないで最高においしいカレーを作ります、はい、それが僕の手法です まずですね、思考のカレーを作るの一番大切なことを皆さんに、えっ、ー、と、これ本当に料理研究家として伝えたい。今回はね、えっ、ー、と、カレーなんだけど、そんなに煮込まないんですね。煮込まないんですけども、カレーって作るのに、大体40分から50分はかかりますね、やっぱりね。その40分、50分、これをね、どう楽しむか、これがですね、思考のカレーの一番の課題であります。この40分、50分が苦痛に思ってしまうと、やっぱり料理を作るのはやっぱり、 楽しくない、まあ、やっぱりですね、えー、と楽しく料理することが大事ですねある一種のエンターテインメント性を今回は取り入れたいと思いますはいということで皆さん乾杯しましょう乾杯おいしい、はい、ということでテンションも上がりましたので至高のカレーを作っていきたいと思いますはいそれではね早速作っていきたいと思いますまず、ね野菜 玉ねぎなんですけどもちょっとね小ぶりの玉ねぎだったんでちょっと4分の1追加しました大体 300g ぐらいの玉ねぎを用意してください、はいえー、そしてですねこんな感じでスライスですねスライスはねできるだけ薄くしてくれればいいですそしてこっちも僕の切り方だとこうこう鉄の方を切り落として頭切り落として、えー、こんな感じでやっていきますそうするとねこの半身になったところからスルスルとねこれ皮むけちゃうんでね こんな感じですねでこれもまあスライスしていきましょうはいで、えー、と玉ねぎはねこれずっとねあの切り続けなくていいんですね高さが出ると切りにくくなるんですよ高さが横幅を超えたら倒しちゃってください倒したらこの高さ減りますんでそうすると切りやすくなりますこれね意外とねあのみんな教えてくれないんですよこれね 少し太くなったはなったでいっぱいね炒めればいいので関係ないですあんまりなのであんまりね切り方とかにねとらわれないようにしてください結果うまいもん作れたやつが一番偉いからでこのチームはねもし気になる方はね切ってくださいね僕はあんまり気にしないあの炒めちゃうと全く関係ないからねはいこんな感じで、えっと、玉ねぎが、えー、切り終わりました結構な料理ですねこれねえそれで豚こま肉なんですけども別にね豚こま肉はね ニンニクだけで、ね、ちょっと切っときましょうここを切ってで潰しちゃダメですあとすりおろすんで皮だけ取っときましょうそして玉ねぎのこの切った香りすごくね刺激的な香りがするんだよこれをかきながら飲んでいきますスパイシーハイボールこれぞこの素材の香り飲めるのは料理してる人の特権料理しながら飲んでくださいだでも飲むのはお酒じゃない人もいいです麦茶とかコーラとかでもいいですからこうやって楽しんで料理することは大事です ははいではですね玉ねぎ切っただけですよでもね玉ねぎ切っただけで全然できますフライパン今温めますで油はねこれねここではサラダ油大さじ1杯で大丈夫です玉ねぎなんですけどもこれね飴色にするんですよこのカレーってちょっと温める前に裏技見せましょうこれ耐熱ボウルに玉ねぎね入れちゃいますちょっとその時にあのできるだけこう広げてくださいラップしないまんま3分ぐらいでちょっと加熱しますこの状態ですこの状態でね でこれでどういう効果があるっていうとこの玉ねぎの飴色になる原理っていうのが水分を飛ばすんですね水分を飛ばした後に玉ねぎがね茶色くなってくるんですけどもこれ電子レンジっていうのは熱を加えて水分をね飛ばせるんですだから電子レンジジャーキーとかも作れたりするんですけどもこの玉ねぎの水分を飛ばして水分を飛ばしてから炒めるとですね飴色になりやすくなります 通常、編める玉ねぎにするのは20分から30分って言われるんですけども、えー、今回ですね、玉ねぎをあらかじめ熱して水分を飛ばしていくことによって、10分か15分ぐらいで編める玉ねぎでいきます。これにやるとね、非常に時短になりますので、ね、文明の利器はね、皆さんね、使っていきましょう。たまに電子レンジを使うとか、料理じゃないとか言う人いるんですけど、古すぎます、本当に。うまく使いましょう。 はい、それではピッピになりましたので、えー、取り出していきたいと思いますかなり、ね、水分飛んでるんですよ、これね3分加熱しただけですよで、これをフライパン今ね、あのあれかじま温めときましたこれに入れて でこれで水分を飛ばしていくすこれでね随分違います飴色って言ってもねまあ、要はね焦げの香りがつけばいいんですねこの玉ねぎを十分に広いフライパンに広げていきますこれ重要ですこのフライパンの底に面してる部分が多ければ多いほど飴色玉ねぎができやすくなるで動かさない面して色が変わる部分が香りと甘みが生まれるんですよね強火で、まあ、大体1分から1分半ぐらい あら見てください返していくともうねトゲっぽいのが出てるんですよねこれがうまみになりますはいそしたら返していきましょう全体返したらまた広げてまたさらに1分ぐらい加熱していくこれの繰り返しですぐ編めになります電子レンジで加熱しないままやるとこの色をつけるの、ね、非常に苦労しますずっと炒めてるんではなくて焼いて返して焼いて返してが一番重要なのです 強火だと焦げの色が出やすいんですけども心配な方は中火でじっくりとやってもいいです僕は時短派なので強火でやっていまんで今ね、まあ、多分もう1分ぐらいやったと思うんですけどこれ返しにほらもうね結構ね焦げの色ついてくるんですね今どれぐらいだった ?5 分ぐらい ?10 分後には僕の理想的な玉ねぎをできるような3段になってると思うでたまにこの黒いのがもう完全に苦味になってしまうっていう方もいらっしゃるんですけどもこれはね苦味にはならないですね なぜなら苦味のパーセンテージがすごい低いんじゃないこれね食べてみてもらえばわかります前に僕これ同じカレーを煮込まないカレーって言って YouTube 出したことあるんですけどその時にクソ焦げてんじゃねえかって言われたんですけども多分その人食べてない食べてくださいこれぐらいの焦げは完全にうまみになりますから大体、えー、いいこの焦げが3割から4割ぐらいの感じでやってくださいこれぐらいがベストですね、えー、レンチンしたいから多分10分もやってないですこの感じです 生の甘みもあって、焦げた香りと、少しのコク深さというか苦みというか、これが入った、今が最高のバランスになてます。これやってみてください、皆さん。これ、邪道ですね。邪道の炒め方です。うまけない邪道でも。はい、そしてですね、豚こま肉。ここで入れていきます。ちょっと玉ねぎが端に寄せましょう。そしてここに豚こま肉を入れていくんですけども、大きければ、あの、ちぎってください。豚こま肉に対してね、包丁を入れる必要は必ずしもないです。こうやってちぎってください。肉をね、まね、できるとね、 めんどくさいんだよね洗うのが豚こま肉って基本的に薄切りになってますんでちぎてくださいねカレーにしてはね肉の分量多いんですよねこれなんでかっていうと他にに参とかじゃがいもとか入ってないからですねだから、ね、肉の分量がガツンとくるそういうカレーになってますカレーを食べた時に一番口の中に欲しいなっていうぐらいの大きさこれをですね目指していきますここにお塩で胡椒ですね そしてまた火をつけて炒めていきますそして今回は人参とかじゃがいもとかは入れません入れたい人は入れてくださいじゃがいもと人参っていうのは食感だけであり味には影響ないです人参は少し甘み出ますけどねだから人参を入れてないから今回はお砂糖入れるんですね玉ねぎは全体に豚に絡まれましたここに水を入れてきます 600cc の水 そしてですね、ここで大きめのニンニクのひとかけをこっちで削りましたのでこれをどうしてもです、ね、カレールーっていうのは炒めるんじゃなくて煮込む時に入れるんで少しね、スパイシーさが、ね、かけるんですねなのでニンニクの生のすりおろしを入れることによって香りをつけていきますでここからはもう強火にしちゃって大ですそしてカレールーじゃ分かれるこうやってやるとルー分かれますで、ね、ルー分かれさせてくださいでここで入れていきますほとんどでここから沸かし。て 日本のカレールーってすっごいからねだいたいどんな釣り方しても美味しいようにできてるでもスーパーの店頭で売るってなるとやっぱりこだわりきれないところがあると思うんですよでそこをニンニクだとかそういうところででき直わせていただくというかそういうふうなポイントでございます回していくとルーは、ね、溶けますでちょっとポコポコっていってきたら火を止めてください黒い玉ねぎが出てくる これが僕ののカレーの特徴ですす、はい、そして味付けいきますバター 10g バターはね市販のルーでは使えないんですよ原価も高いし乳製品のねコクも加えていきたい市販のルーはねあのほとんどがサラダ油なの、ね、そしてですねウスターソースですウスターソースっていうのはもういろんな香辛料とフルーツのうまみが詰まってるんでこれはですねカレーには も, もってこいなんですねでこれは小さじ2杯、はい、これ入れるだけでね相当香りが 違いますでさっと混ぜましょういい色になってきましたねそしてですねここに汁や小さじ1杯、まあ、大体これ大さじ1杯なんで3分の1ぐらい、ね、これねこの小さじ1杯のお砂糖これがぐっとこのカレーの美味しさを引き立てますこれはねほんとぜひ皆さんにやってほしい簡単かつ最高に美味しいカレーなんですねほんとにねカレーは何時間かけて美味しいものを作るって当たり前なんですよただこれは 30分ででできます30分で作れるカレーの中では残とつにうまいでもうちょっとポコポコいってきたらもうこれ完成これが料理研究家の求めた市販のカレーで作る一番うまいカレーですはいそれではですね、えー、とカレーの方を持っていきたいと思いますカレーをね半分ぐらいこの器に持ってくださいねでここに、えー、かけていきますそして え仕上げにですねパセリねこれねご飯のほうにかけてあげましょうはい、えー、それではですね市販のジャワカーレーですね至高のカレーライス完成ですはいそれではですねできましたので食べていきたいと思いますいただきますああでもカレーハイボールいいと思うじゃあいただきますねお肉たっぷり と玉ねぎだけのカレーですよ、ね。いただきます。うわあ<笑>、これ何度食っても美味いね。コクと旨味のバランスが半端ないですね。 調味料っていうのは、基本ね、バターと砂糖とウスターソースなんですけども、今回ね、辛みの成分が入ってないんですね。で、ジャワカレツ、そもそもスパイシーなんで、少し辛みがあるんですよもっと辛みが欲しい方は、なんか唐辛子とか、カエンペッパーとか、チリペッパーとかを入れていただいてもいいと思います。ただですね、家庭で食べるカレーとしては、ものすごく完成されてる味がしますね。玉ねぎと豚肉の比率が非常に大きいんですよ、これって。ほんとね、うまみの塊になってますね。 で皆さんによく言われるのが、りゅうさんのカレーがうちのカレーになりましたっていうのを、本当によく聞くんで、本当に皆さんありがとうございます、すみません、本当もう僕、いつも自画自賛するんですけども、本当にそれはもう、お見苦しいと思うんですけども、このカレーは本当にうまい。 次の撮影なかったら全部食ってるしカレーだけで最後ずっと飲んでた焦げがチラホラしてる玉ねぎなんですけども焦げがねいい感じに香りとコクを加えてくれてカレーってよくインスタントコーヒー加えるじゃないですかあれって苦みなんですよねなので焦げが入るっていうことはマイナスではないんですよねむしろカレーにとってはプラスなんですただねこれ以上焦げを増やしてしまうとちょっと苦味が立ってしまうので玉ねぎの1割がちょっと焦げてるぐらいがいいと思います これが黄金比ですそしてここで味変完成タバスコですほぼレギュラーですもんこの人、ね、おおこのタバスコの酸味これがカレーに加わって非常に美味しいこれがね福神漬け香わりになるんですよねちょい足しで非常に食べちゃうこの至高のカレー市販のルーで作るカレーの中ではもう最高峰だと私は思ってますしかもも煮込まなくてもこんだけ いい味が出るんだっていうのは時間をかけるだけで考じゃないです最短で最高の味が出せるのが私は本当の意味の思考だと思ってますぜひこちらのカレー試してみてください僕実家の家族はみんなカレーにタバスコかけるんですよ他の人たちに「カレータバスコかけるよね?」って言ったら「えかけないよ!」っていう風に言われたんですけどカレーにタバスコこれ鉄板ですはい